中国がここまで必死に韓国をつなぎ止めようとしているのは一体何が理由なのでしょうか。どうも政治いろいろの学ぶです。中国における韓国通と言われる教授陣によるコラムを中央日報が記事にしています。記事を一部引用します。現在の 韓国進歩派政府は三大不可能に直面した。北朝鮮を動かすことができず、アメリカを説得できず、内政も解決することができずにいる。11日、中国福丹大学朝鮮韓国研究センターのチェン主任教授とお呼びすればよろしいでしょうか。が、環球時報に掲載したコラムの内容だ。 韓国のムンジェイン政府が外交と内政ともに相対的難関に陥っているという厳しい評価だ。韓国が昨年年末以降、新型コロナウイルス感染症の再拡大を防ぐことができなかったとし、これをアメリカとの関係を断つことができなかったためだとも話した。アメリカ主導の反中電線構築が議論される 主な7カ国首脳会談に参加する韓国を狙った巧妙な揺さぶりだという分析が出ている。チェン教授はコラムの中で、文政府と進歩派陣営は共に政治、経済、社会、北朝鮮、米中関係など5大領域でどれも難関に直面したと分析した。合わせて共に民主党と進歩派の本当の懸念は ソウルとプサン選挙の敗北ではなく、やっと作り出した社会的進歩の雰囲気を再び失うのではないかという心配としながら、韓国社会の保守化が潮流のように早まりながら、進歩派が来年の大統領選挙、さらには長期的政治的展望がより不確実になったと診断した。チェン教授は特に、 韓国内の新型コロナ感染者が減少しない状況をアメリカのせいにした。チェン教授は、2020年新型コロナ爆発初期、文政府は比較的うまく対応したが、年末に入ると適時にアメリカなど感染起源国との連携を立つことができなくなって、韓国内に新型コロナの再拡大をもたらしたと主張した。昨年初め、 新型コロナがまさに勃発した当時、中国人入国禁止を非難した当時、中国外交部の立場と相反する指摘だ。これは今年5月、韓米首脳会談以降に続く中国の韓米の間の隙間広げと同盟揺さぶりの一環という解釈だ。G7 サミットに出席する韓国に対する圧迫性の発言も続いた。 コラムは G7 共同声明に台湾問題が含まれる可能性があるとし、たとえ青瓦台が事前に明らかに声明は G7 加盟国が討論した文書で韓国は参加していなかったと明らかにしてもソウルが巻き込まれていったという外部の懸念を払拭するまでには及ばないとし、快く思わない中国政府の内心をそのまま伝えた。 合わせて、9日の韓中外交部長の電話会談で、王毅部長が言及した、正しいか正しくないかを把握し、正しい立場を堅持し、政治的共感を守り、誤った方についていってはいけないという発言をそのまま繰り返した。中国内の代表的な韓国通と呼ばれるチェン教授は、今年1月に発表した、韓半島朝鮮半島報告書でも、 2021年大統領選挙の年が始まった韓国は、米中、北核問題で、無意志、無気 力, 力、力不足の漂流状態という厳しい評価を下した。また、3月には、韓国は経済回復や北核問題解決など、中国からの助けなくしては解決できない様々な構造的ジレンマに直面した、とし、韓国が アメリカのアジア同盟でウィークポイントになる可能性があると主張した。とのことですが、一部なるほどと思う部分もあるかもしれませんが、突き詰めて言うとアメリカについても良いことはないというプロバカンだと、中国に着かないと大変なことになるという脅しに終始している印象を受けますね。中国からの助けなくしては、 解決できない様々な構造的ジレンマに直面したという点はまさにその通りでしょう。ですが、年末に入ると適時にアメリカなど感染起源国との連携を立つことができなくなって、韓国内に新型コロナの再拡大をもたらしたなどは、どの口が言っているんだと言いたくなりますよね。新型コロナが武漢ウイルス研究所から漏れたという事実が明らかになりつつある状況である中、中国は アメリカに罪をなすりつけようとしているといいう意図は明白ですいずれにしろこのコラムで中国側の教授陣が言いたいことは中国につけという一点に絞られていると言っていいでしょう中央日報ではさらに別の記事でも報じていますこちらでは中国メディアの報道としてムン・ジェインはアメリカにはつかないという趣旨のことを述べたと報じていますね こちらの記事を一部引用します中国遼寧省社会科学院のロ研究員はインタビューで韓国は米中競争に介入することを好まないとし韓国は中国との経済貿易機会を大切に考えているためムン・ジェイン大統領はアメリカの利益を充足する危険に対して合理的かつ冷静に判断するだろうと主張した とのことですが、王毅外相による脅しの後、教授陣がさも最もらしいことを言い、そしてメディアを使っての褒め殺しで文大統領を揺さぶるといった感じでしょうか。脅し、根拠、そして褒めるという、このあたりの韓国操縦術の呼吸は、さすが元宗主国と思わせるものがありますね。地球上で韓国という未開な国をうまく操縦させたら、 中国の右に出る者はいないと感じざるを得ません。それにしても中国はなぜこれほどまでに韓国つなぎ止めに必死になっているんでしょうか。一つは中国経済の形態にあると思われます。韓国経済が中国に完全依存しているのはよく知られている通りです。経済規模の違いもありますので、中国も韓国に経済依存しているという 逆もまた真なりは成り立たないのですが、それでも中国にとって韓国は重要な貿易相手国であることは間違いありません。2017年のデータしか見つからなかったのですが、2017年の中国貿易の輸出総額は2兆2600億ドルとなっており、このうち1000億ドルが韓国に対する輸出でシェア率は 4.5% で4位。輸入総額は 1兆8千億ドル余りそのうち1千7百億ドルが韓国でシェア率は 9.6% で1位となっています輸出総額におけるシェア率1位から3位はアメリカ香港日本の順になっており輸入総額におけるシェア率の2位から4位は日本台湾アメリカの順になっていますこれはコロナ前の数字であり 新型コロナ以降、日本、台湾、アメリカは輸入、輸出とも額が減っていることが予想されます。韓国だけを目に映すと、韓国から見た中国への輸出額と輸入額の差は700億ドル余りとなっており、言ってみれば中国は韓国を食い物とすることで自国の利益を貪ってきたと言えるわけです。日米台がそろって、 対中規制に踏み切ろうとしている中、中国にとって韓国は食い物にできる唯一の存在となる可能性が高く、できればこの先一生食い物にしておきたい存在だと言ってもいいと思われます。もう一つは地政学上の問題でしょう。先ほどの米韓首脳会談において、アメリカは韓国の弾道ミサイル射程800キロメートル制限の撤廃を明言しました。 一部のサハ韓国人は、これで東京に届くミサイルが開発できると馬鹿なことを言っていますが、この撤廃が狙うものは東京などではなく、中国であることは明白です。ソウルから北京までの直線距離は約 955km。ちなみにソウルから東京までは約 1200km です。800km という制限は、ギリギリ 北京にに届かないい距離ででありこれまでの制限はいたずら中国は韓国ほど馬鹿ではありませんので、この撤廃が意味するものは敏感に感じ取っているでしょう。韓国がもしアメリカ側につけば、それはすなわち、陸続きの韓国が喉元に届くミサイルを持つ可能性と、それを撃ってくる可能性を示唆しています。 これは中国にとってはたまらないことでしょう。このように中国にとって韓国はまだ利用できる国なわけであり、主要各国との関係が悪化している中国にとっては他国との貿易額の落ち込みを補填できる国でもあるわけです。これが日米との決定的な差です。日米にとって韓国はすでにいらない国であり、従来韓国が補ってきた部分は 台湾ととと親交深めめることで埋めようとしていますつまり、中韓両国にとって最良の道は、韓国が中国側につくことであり、逆に言うと、それ以外の選択肢はもはや存在しないとも言えるわけです。ただし、安すと中国側につかせて、中国を安堵させるのも良い戦略とは言えないので、あの手この手で韓国が無駄に悩むようにしつけているという見方もできますね。 韓国を切っても全然構わない西側諸国と、その韓国を切るわけにはいかない中国。中国対世界という冷戦構造になりつつある情勢ではありますが、なんだか先が見えたような気がしないでもないですね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。